頑張っていくのに全然お腹がへっこまないんですちくそーちくそギャーへっこめお腹 そう思っている方におすすめなメニューを紹介します。お腹をへこませたい場合、頑張って腹筋をしても、アウターマッスルと言って、腹直筋にしっかり効いてしまいます。お腹をへこませるためには、インナーマッスル、腹横筋や内腹斜筋といった内側の筋肉を鍛える必要があります。それは動いていてはなかなか鍛えられないんです。今回、たったの20秒を数種目行っていきます。お腹をへこませたい方は、一緒に見ながらやってください。 はいみなさんこんにちはタートルです。今回はですね、内側をしっかり鍛えることができる腹筋メニューを紹介していきます。腹筋メニューに加えてお腹をへこませるために効果的なプランクを1種目、全部20秒です。きつくなる少し手前の秒数なので、初級者から中級者の方にはできると思います。お腹をへこませるポイント、できれば動かない、止まっておくってことが大切です。 動けば動くほど、いろんな部位に力が入って、お腹の力が抜けてしまう。動くスピードによっては、腹筋の外側ばかり使ってしまって、お腹をへこませる筋肉が使えないっていう風になります。そして、プランク。長い時間することでフォームが崩れていき、結局、時間を短くしてフォームを安定させた方が、しっかりお腹の奥に効かせることができるんです。腹筋をうまく使えるポイントとしては、腰をちゃんと丸くしなければいけません。腰が反れていると、お腹に力が入らないようになって、腰を痛める原因になってしまいます。もう一つ、息をしっかり長く 行かなけければいけませんお腹をへこませる腹筋というのは腹横筋と呼ばれていてお腹を1周回っている心臓部にある腹筋になりますここを使うポイントとしてはとにかく長く息をふーっと吐き続けるこれは動いてしまうことによって息が止まりやすくなるので止まって呼吸を意識する方がお腹ってへこむんです動画を見ながら一緒にやってみましょうまず腹筋メニューはどれも腰を少し丸めなければいけません腰が丸まるということは骨盤が立つということです その意識をする上で大切なのが寝たままで足を90度よりも手前に寄せることです。この状態が腹筋動作をしている時の腹部の状態にあります。おへそが上を向く。腰が丸々。骨盤が立てられる。この3つの意識がこれでできます。腰が痛い人は足を上げているだけでも少し腰が痛いと思うんですが手前に寄せて痛ければ少し戻してください。これをまず20秒間やりましょう。お腹をへこませる意識です。 行きましょうスタートこういう感じです腰をしっかり床につける感じで足をできるだけ抱えてください腰痛くない方はつま先を上げたり伸ばしたりしてくださいはい OK ですはい今度は今ので片足を下ろします右足と左手で 手でつま先を触る感じで10秒キープです残りの10秒は足を入れ替えて反対です10秒間吐き続けてください吸ったらすぐ反対足です大腹斜筋を使っていきましょうそれでは行きますスタート息を長く入りくださいふー細く長くですできるだけつま先触る感じですはい吸って反対ですふーっと吐き続けてください 腰です。はいケー、OK、ですあんまり腹筋辛くないよって方が正解ですあと2種目です次はプランクです足を伸ばして腰を丸める感覚でお尻を締めたままキープですちょっと楽だよって方は肘しっかり前出してキープしてください息は長く吐くのがポイントですそれでは行きますスタート息をふーんと吐きます はい、吸って、吐いて。頑張って。はい、OK です。だいぶ腹筋の奥が鍛えられてきたと思います。ラストです。クランチの状態を作ります。スマホを持っておく方は、帰る足にして、手を前に伸ばして、このままキープです。ここで少し手を振る感じで、息を吐きながらキープしてください。 息は長ければ長いほどいいですラストいきましょうそれではいきますスタート息を長く吐いてゆっくり手を動かして腰をしっかり床につけて頑張ってあと少しですしっかり起きてってはい OK ダー お疲れ様でした。どうでしたかお腹の外側がすごく疲れたっていう感じがなければ、うまく呼吸が使えてます。もし、腹筋すごい痛かったっていう方は、もうちょっとリラックスして、息をふーっと吐く感じでやってみてください。お腹をへこませたいよーって方は、インナーマッスルを鍛える必要があります。 そしてインナーマッスルを鍛える際にはいきなりメニューをやってしまうとアウターマッスルに力が入りやすかったり呼吸をうまく使えなかったりするので段階を踏みながら行っていくことでインナーマッスルと腹横筋を使う意識ができますやってみたよどうだったよっていうのはよかったらグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました